四角、漫画の第一話、化け物の子、とあぜんこれには、空手の先生も、やばいっすね、と苦笑いし、化け物の子、とそのパワーに驚愕。一人が、漫画の主人公だね君は、と改めて驚くと、山崎も、まだ自分の力に気づいてない。とこの例えに乗っかる。一人は、第一話、これが俺の力 と漫画にありそうなシチュエーションを口にしまったくやったことないんでしょと平野に尋ねる。平野が一回もないです。触ったこともないです変わら、と答えると一人は、かっこよ。とただただ唖然とするのだった。視覚視聴者も驚愕のバカ字から SNS にも、 視聴者から、あれはまさしく化け物の子、平野しよっていろいろすげえって笑ってしまった。なんかもうオリンピックとか目指した方がいいのでは、といった感想が噴出。その帰り気ぶりに驚きの声が続々と上がったのだった。もし、平野の心臓マッサージを受けたら、肋骨が折れてしまうかもしれない。うん、シラビーハングシーアイルブートもおいよもりょうた。